皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月4日。エイプリルフールのウォータースライダークは、毎年やってほしいと言ってましたが、これで2年連続の開催ということになりますね。このバトルはとても楽しいので、来年もやってほしいです。このバトルの特徴は、どうせみんな密に落ちるので、回復行動はしなくていいというやつですね。 赤くなって倒れている人にリ陸をかけるだけの簡単なお仕事ですつまり僧侶でも槍リヤを握って攻撃に回るのがこのバトルのコツです天地雷鳴士のレベルが監視としたので今週のバンマの塔はなんとなく海賊で行ってみました適当に流して終わろうかと思ってましたがまさかのこの祭壇完全制覇でしたしかも天地雷鳴士で行った時よりも早いタイムでした やはり海賊の大砲が強いですね。この大砲をどれだけ的確に設置できるかでとんでもない火力になったりするみたいです。海賊自体の攻撃は怒り分回しが強いみたいですが、今回はずっとブーメランで攻撃してました。呪文のメールストロムなんかもテンションが乗ってるとかなり強かったのでおすすめです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。